どうぞこんにちは監督ラブの監督です今回はですね札幌のシテ猫カフェラブ猫行ってきたいと思いま す, ますよーいおはようございますおはようございま す, いま す, います今日はですね猫カフェ行きたいと思いますがラブ猫行ったことありますか行ったことないです猫カフェ<笑>行きますか<笑> あ、じゃあまっすぐだあ、それだこ こ, こ, こ, ここだ。ここだこっちですねこれだこじぱんは猫飼ったことありますか猫実家で飼ってます今今もう二十歳ぐらいの猫います二十歳二十歳<笑>もうほ化け猫それは<笑> 1時間ドリンクバー付き。はい。でいいですよね。いいです。で、十二時から。ご飯炊いた。ご飯炊いた。下壊したさんのお家とかに行かれるんですか、ね。あ、そうですね。えー おしゃれな色。 好きいやっぱりご飯好きですかそうです 可愛くないですか<笑>、はい、すごい可愛くないですか私たまらないんですけど坂は坂はたまらないあっマロンマロン来てくれるのマロ ン, <笑>マロンあ来てくれた髪好きなんですってああ<笑> は嫌いかね、残念ななですなんとですね監督撮影ミスによってここからの映像全て超スロー映像で撮影をしてしまいました音声は死滅しておりますですのでここからですねナレーションをを含んだ映像を見てもらいたいいたと思いますえ監督の声邪魔っていう方はですね音をミュートにして別の音楽を再生しながらご覧いただければなと思っておりますでは早速見ていきましょう 私としたことがああ見てくださいこちらはい、えー、今回なんですけども素材を見てみますとこのナーナっていう子がですねいっぱい取られておりました。 はいえ、ホームページにある通りちょっと気の強いおてんばな女の子で人懐っこくおもちゃ大好きというわけ で, です、ね、見てください、この通りでした。はい、というわけ で, ですね、猫といえば猫じゃらしこちら自由に使い放題というわけ で, ですね、今、コジパンがですね、必死に猫の気を引こうとしているのですがははい、い、ご覧の通りです。はい、こちら、ブチャカワのマロンくんです。 いい顔気づくろいタイムですはいえまたなーなですやっぱりアメショいいですよねそして見てこの肉球たまらん はい、この動画にですね書かれています名前なんですけどもホームページですとかを参考に調べたんですがこの3兄弟ですねめっちゃくちゃそっくりですいません判別が不能でした。 はいこちらのラブレコなんですけども猫スペースと飲食スペースがなんと分かれておりますはいというわけでですねこちらえ自分の好きな時間にこのドリンクバーコーナーに入りまして椅子に座って猫を見ることができます猫カフェ最高うひょーいと多分言ってますえドアを開けますと3兄弟がなんと揃っていましたえこれ見分けつきますかえ通わないと絶対無理はいいい顔 いいか、ああ、言ってきた、ありがとう、ありがとう、ありがとう。あ、ちょ、ちょっと顔つきが違うのか。そわそわ、そわそわしていますが。はい、またなあなあ。はい、こっち番手を出してますが。はい、自由人。さあ、お待ちかねの時間です。ご飯タイム。 スタッフさんがですすね猫を一列に並べておりますはい前から撮っていいよということで移動しますどうでしょうかこの絵面やはりお昼ご飯タイム一番見どころがあるシーンだと思いますはい三兄弟誰が誰だか分かりませんはいナーナナーナです 食べてますねあそしてブチャカワマーロン、はいちょっとこちらコジパンから絵をもらっております、えー、ウィーン、出遅れました、えー、奥にですねリリーもいますかなり大型の猫でございます毛が長いせいかかなり大型に見えます持ち上げられましてこちらで食べろというわけですね 見てくださいこの絵<笑>すごいな<笑>すごいすごい見どころです監督もここぞとばかりに狙っておりますはいここでご飯タイムが終了移植後の猫ちゃんたちですめっちゃちっかいですそしてタイミングによってはですね触ることもできたりします 見てこの足、はい、お尻、尻尾触れます、触れます、触っておりますあ、でもちょっと危ないのか、嫌でした、嫌でしたまた上空からの断面図いや断面ではないはい、そしてマロン君カメラが気になっているようですね で先ほどですね、出送りました、ウィンオスです。はい、毛づくらいをしております。おーっと、顔がボケてる、ボケてる、はい、いい顔ですねー。はい、そしてこちら、リリーでございます。 ちょっと目網がついておりますが、見てこの真っ青な目、ブルーアイズ、かっこいいねそしてそろそろお時間が来ました、最後、ナナはい、ちょっとお疲れですね、ありがとうございました、最後に触らせていただきますえお時間ある方は、こいつはおやつコーナーもあります。 はいといとうわけ で, ですねラブネコお邪魔させていただきました1時間ぶっちゃけあっという間でした、えー、ネコスタッフこちらにです、ね、名前がわからない方はこういったものをの持っておりますので、えー、ぜひ見ながらですね自分の好きな推しネコ見つけていただければなと思っておりますでは皆さんも発表に住んでいる方中央区にありますので、えー、ぜひラブネコ行ってみてはいかがでしょうか本日はご鑑賞ありがとうございました 腰で取ります。